次は電子メールのお話です。電子メール、E メールというのは、ネットワークの初期から情報交換サービス。で、電子メールは、まあ、電子的なお手紙ですから、え遠隔との情報交換を、基本的にサーバー同士で行う設計になっていて、ユーザーは自分の手元のサーバーと通信して、メッセージを投入したり取り出しますえ。見てください。私は、えー、自分の手元の、えー、マシン、クライアントからですね、 自分が使っているメールサーバーにメッセージを投入します。そうすると、このメールサーバーは向こうのメールサーバーにメッセージを送ってくれます。で、ここで溜まっているんですけども、えー、これは、えー、向こうの相手がメールを読もうと思ったら取り出してきて、表示すると。こういうふうに、普通のクライアントサーバーに比べると、サーバーが複数あって、サーバー同士で通信するという形になっているんですね。で、ここでですね、 ユーザーがメールを書いたり読んだりするのに使うソフト。まあ、メールリーダーとも呼ぶんですけども、一般には MUA、メールユーザーエージェントと呼ぶ。これと対して、メールサーバー、この裏側で動いているこのサーバーのことは、MTA、メールトランスファーエージェント。呼ぶだから、MUA からメッセージを送信すると、手元の MTA を受け取り、相手の MTA に送られ、あるいは途中で中継することもあるんですけども、で、 いろいろあるんですけども、この間のデータ転送には、SMTP、シンプルメールトランスパープロトコルと呼ばれるプロトコルが使われています。じゃあ、その、どうやって具体的にメールは送られる相手側の MTA のありかは、次、えー、のよとにって分かるんですね。まず、メールアドレスは例えば、サムアン・アット・エザンプルコン・コンタに、アットが挟まってますね。 で、この後の後側は、後ろ側は名前がありますけれども、これはドメイン名。この場合、example.com になってます。で、えー、前に DNS がありましたけれども、えー、DNS で検索すると、えー、この、えー、example.com の MTA の IP アドレスがあられます。IP アドレスが分かれば、えー、そのホストの MTA に接続して、えー、SMTP のポート番号を使うんですけれども、SMTP のポート番号で、 えー、サムアンさんあてのメッセージがありましょうといってメッセージを送ることができます。で、相手側のメールサーバーに到着した後、相手側のユーザーがサーバーから自分のメッセージを取り出して読むんですね。ええー。なぜそうなってるかというと、自分のマシンというのは寝てる間は止めてるかもしれない。ですから、いつもメールは受け取るわけじゃないですね。だから、えー、まあ、言う受けとして、えー、そのメールサーバー、相手側のメールサーバーが機能してます。 メールサーバー行っても動いてますから、必ず受け取れます。じゃあ、その相手さんが起きてきて、メールを読もうと思ったら、えーまあ、メールリーダー、MUA を使って読むんですけども、多く二通りの方法があります。一つはですね、ユーザーが手元のマシンにメッセージを全部取り寄せて格納しちゃう。えー、まあ MTA から MUA にメッセージを全部取り寄せるっていう仕事をするんですけども、これは POP。 ポストオフィスプロトコルというプロトコルであります。ただ、こうするとね、メッセージはサーバー側じゃなくなっちゃうので、自分のマシンにしかメールはないと。そのマシンが壊れちゃうとメッセージがなくなっちゃうということもあります。もう一つはですね、メッセージは常時サーバーの中だけに格納しておき、ユーザーは読みたいメッセージだけ取り寄せると並べるということもできます。この場合は、MTA と m u a の通信は IMAP。 インターネットメッセージアクセスプロトコムを使うんですね、えー。だから、iMap を使った場合は、えー、サーバーの中に基本的にメッセージがあって、必要なものだけ取り寄せて読む。この場合はですね、えーまあ、どこのマシンからでも同じサーバーになげれば、まあ、私のメールボックスがあるというふうにメインなんですけども、ただしネットワーク接続がないとメールが読めませんね。手元に持ってきてるわけじゃないので。まあ、そういうふうにそれぞれの特徴があるわけです。 さて、えー、では、これからじゃあ、実際にメールを読み書くというのは、どういうソフトを使うかという話をするんですけども、え一つは WebMail というのがあるえ。これはアクティブメ m a i l という、まあ、WebMail システムの、えー、画面なんですけども、こういうふうに、ブラウザを使って、ブラウザ上の Web アプリとして、MUA の機能を実現するというのが WebMail システムです、ね。こういうものを使うようになっている、えー、まあ、組織や学校もあるな。